今回ご紹介いたしますのは、今これ地上波流れてるんですけれども、AI ボックスでの地上波の見方ということでご紹介いたします。お問い合わせが多くあった件として、今話題になっております、Oddcast の PCS35。こちらは以前も動画でご紹介してるんですけれども、HDMI、入力、それから出力、両方ついた画期的な o ッ d c a s t となっているんですけれども、これで地上波を見る方法ということで、 お問い合わせを多くいただいておりましたので、ご紹介をしていきたいと思います。まず、どのような機材を使っているのかということで、機材のご紹介をまずします。まあ、こちら、オットキャストの PCS35。HDMI の入力端子を使いますので、この機能がまず必要になります。それから、こちらになります。こちらはマックスインさんの商品でして、チデジチューナー。これは、アンテナが4つ使えるタイプのものになっているんですけれども、 私の方は今南関東に住んでおりまして、アンテナ2つでも全然受信感度としては高いものになっていますので、2つ後方につけています。それからもう1つ重要なのがこちらです。このコンバーターを使っております。でこのコンバーターは RCA 側インプット、HDMI, が HDMI 側がアウトプット、でさらに 解像度が調整できるものになっています。720p と 1080p とついているもの。これが必要になりますので、私自身これを使っております。配線の仕方は、この RCA を使っています。この HDMI 出力ももちろんついているんですけれども、これがなぜ、これをなぜ使っていないかっていうのも後ほどご紹介します。で、こちらから出力されて、こちらのコンバーターに 入力されます。で、ここに入力されたものが、また HDMI としてアウトプットされて、こちらの PCS35 の入力端子に入る。それによって、地上波を映し出していると。そういったつなげ方になっています。で次なんですけれども、疑問に思ってらっしゃる方がすごく多いと思うんですが、なぜ、 この HDMI 出力がついているにもかかわらず、わざわざ RCA を使って、さらにこのコンバータを使っているのかということになるんですけれども、そちらをご紹介していこうと思うんですが、結論から言いますと、HDMI 出力から直接 PCS35 に入力してしまうと、地デジが映りません。なので、あえて、 RCA ケーブルから出力して、コンバーターに入力させて、で、1080p の解像度の設定のまま、RCA から HDMI 出力にされて、オッドキャストに入力して地デジを見るといった、そういった使い方をしてそうすることによって、オッドキャストでも地上波が見えるとまあいうことになります。解像度としても特に問題なく、非常に綺麗に映っているというのが、地上波になってしまうので、 著作権の問題もあったりするので、モザイクをかけざるを得ない状況ではあるんですけれども、特に問題なく非常に綺麗に映っているのがお分かり、実際に使っていただければお分かりいただけるんではないかと思います。HDMI 入力にした場合、じゃあどうなるのっていうのをお見せしていこうと思います。それは非常に簡単でして、単純にこちらのケーブル、これをこちらに はみ込むだけとと、まあ、いうことになりますで一度オッドキャストをリセットします。皆様にお伝えしてなかったのが、オッドキャストも非常に大きな CPU 使っていて、パソコンと同様でフリーズすることもやはりあります。なので、リセットする機能っていうのがやはり必要ということで、私、このようにここでリセットをかけるようにしています。いいちいち配線をこう 抜き差しするのもめんどくさいので、この m a x ス i n さんの3連のシガーライターソケットを使って、まあ、ボタンを押すだけでこうリセットをかけると。まあ、不立した時ですね。使ってます。で、これで実際に画面を見ていただくんですけれども、HDMI 入力の機能を使う場合は、こちらのアプリを立ち上げます。はい。そうしますと、こういう風になります。地レジチューナーから直接 HDMI 出力させて、 オッドキャストの PCS35 に入力させてるんですけれども、こんな形で映ってしまう。で、音ももちろん出るし、テレビも一応映るんですけど、画面はもう全然見れないといった状態になっています。で、これがどうにかできないかっていうことで考えたのが、先ほどお伝えしたやり方でできるということが分かったので、まあ、それで繋げてテレビを見ているといった状況になります。もう一度それやってみたいと思います。 でこちらの方これ、ちなみにこちらの1リマ出力は 1080p なので、直接このコンバーターを使っても解像度というのは変わってないという状況なので、今回に関しては解像度の影響というのは関係ないだろうとは思います。ここでデジタル信号でアナログに変わって、でアナログ信号からまたこうデジタルに変えてあげると、なぜか映ると、まあ、そういった状況になっています。そうしますと、 フリーズししてままいますなので先ほどお伝えした再起動をかけるという必要がありますはいこのように見れますで見えないかもしれないんですけどここ 1080p って出てますコンバーターからの出力による解像度の表示ということで 1080p って出てるんですけれども、まあ、そうすることによって いった形で RCA から HDMI に変換して、でこのような形で、ホットキャストでも地上波が見れると、まあ、いうことになりますじゃあ。ちなみに 1080p だったらどうなのっていうことで、1080p も切り替えてみたいと思うんですけれども、はい、こんな感じになります。これが映らないっていう状況です。なので、720p だと、もそもそも対応していなくて、 映らないと、ま、いう状況なので、あえて 1080p に切り替えていると、ま、いった状況になっています。で、またもう一度同じことをして戻します。はい、そうすることによって、パッと地上波が映るようになるということで、まあ、地上波がしっかりと見れるということが、今回この動画でお分かりいただけたんではないかなと思います。 で最後に、このメリット、ディメリットっていうのがあると思います。メリット、ディメリットというのは、費用的な問題です。費用対効果としてどうなのっていうことで、ご紹介をしていくんですけれども、まあ、本来でしたら、こちら、テレビキャンセラーがあるので、テレビキャンセラー使った方が安いんじゃないのという話があるかと思います。で、今回私、これ、2タイプ。テレビキャンセラーと、それから、ポットキャストを使って、 デジチューナーナを新たたに増設した場合ということで、どちらがコストメリットが高いのかということをご紹介していくんですが、まずはこちらのテレビキャンセラーなんですけれども、amazon 等で買う場合、私もこれ動画でご紹介してるんですけれども、ものとしてはまあ5000円ぐらいからあります。テレビキャンセラー、最近のやつはオンオフで設定ができるようになっていて、純正ナビ。 に対応させるためにキャンセラーをつけちゃうと純正ナビが効かなくなってしまうのでそのためにここテレビを見たいときはテレビキャンセラーを入れて純正ナビを使いたい場合はテレビキャンセラーを切るといったまあ、そういった使い方ができるようになっ て, て非常に便利になっているんですけれども価格としてはだいたい5000円ぐらいからなっていますで自分で付けられる方にとってはもうテレビキャンセラーが一番コストメリットとしては高いと思うんですけれどもただし テレビを見ながら純正ナビを作動させるということができないということがあります。メリットとしては前提がありますが、自分で付けられるのであれば非常に安く抑えられる。デメリットとしては純正ナビを使いながらテレビを視聴することはできないと、まあ、いうことになります。もう一つあります。主にデメリットになるんですが、価格として参考までに トヨタディーラーで付ける場合ですと、もうこのテレビキャンセラー、テレビキャンセラーと工賃だけで2万円を超えてしまうということで、コストメリットとしても付ける場所によって変わってくるということになります。一方で、テレビキャンセラーを増設した場合はどうなのっていうことなんですけれど、こちらのマックスインさんの 地デジチューナーは1万5000円で購入することが可能ですで、このケーブル自体も全部付いていますただこのコンバーターは買わなきゃいけないんですけれどもまあ、コンバーター自体はまあ2000円ぐらいのものなのでだいたい1万7000円ぐらいということになりますそうしますと自分でテレビキャンセラーを設置した場合と比べるとコストメリットとしては自分で テレビキャンセラーを設置し た, 方が安いただしテレビキャンセラーのディメリットとして純正ナビを使いながらテレビが視聴できないというのがあるんですがホットキャストを経由して使う場合は純正ナビを使いながらテレビを見ることも可能というメリットがあるということになりますディーラーでつけてもらう場合2万円かかるということでお話をしたわけなんですけれどもディーラーでつける場合だったらこちら このセットで1万7000円ぐらいで買えてしまいますので、付ける自信がなくて、ディーラーに頼らざるを得ないという方にとっては、こちらのマックスウィンの地デジチューナーは非常にコストメリットとしても高いとまあいうことになりますので、付ける方によってコストメリットというのは大きく変わってくると、まあいうことになります。ただ、機能的なメリットということで言ったら、こちらを経由して使うことになりますので、テレビキャンセラーを 使いませんので、地上波を見ながら純正ナビも見えるし、安全支援装置、アドバンスドライブにも影響をきたさないと、まあ、いうこと。さらに、まあ、これ自体は地図上見るだけじゃなくて、もともとはインターネットの環境整備をするためのものになっておりますので、ネットも見れてしまうと、まあ、いうことになりますので、機能的なメリットとしては非常に 高いものになっている。トータルとしては非常に高い、優れたものになっていると。で、地デジチューナーとネットをスマートにまとめることができるガジェットということで、まあトータルで考えたときにどう捉えるかと、まあいうことで、まあその人の考え方次第になってくるのかなと思います。はい。ということで今回なんですけれども、こちら、オッドキャストを使っての地上波の見方ということでご紹介をいたしました。 これら今回ご紹介したガジェットなんですが概要欄の方に貼っておきますのでぜひ興味のある方は参考にしてみてくださいまた次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは失礼をいたします